福岡市ではかかりつけの医師の診察と診断書が必要で PCR 検査をするためには1日から3日程度現在かかります。 明日皆様が無事に元気で過ごせますようにかなより。